理解を深めていただくとともに、私たちにできることを一緒に考える、そんな番組です。どうぞよろしくお願いします。さて、第5回目のテーマは、昨年の入管法改定案を考える、相関の危険性です。昨年、様々ままな議論を呼び、最終的に廃案となった入管法改定案ですが、 どのような課題があったのか、特に支援をする立場から相関の危険性というところに焦点を当ててお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただけると幸いです。難民をなぜ送り返してはいけないのかということをまず考えたいと思います。この番組でもこれまでお伝えしてきた通り、難民とは紛争や 深刻な人権侵害の危険がある母国から逃れてきた人のことで、母国への送還は命に関わるからです。外国人を人権侵害や迫害の危険のある国に送り返してはいけないというノンルフルマン原則は難民保護において最も重要なもので、日本が加入している難民条約や他の人権条約にも定められています。ノンルフルマン原則は 難民申請者にも同様に当てはまります。難民申請者は難民である可能性があるので、その判断がなされる前に送還されてはならないのです。現在の日本の入管法でも難民申請者も含めて難民の送還は禁止されています。もし難民が送還されてしまうと、どのような危険があるのか、実際に起こった過去の事例から 考えてみたいと思います。まずは、イギリスからコンゴ民主共和国へ送還された D さんの事例です。こちらは、イギリスの難民支援団体による調査で報告されています。2016年に逃れた先のイギリスから母国のコンゴ民主共和国に送還された D さんは、同国の空港内で国家情報局により拘束され、尋問されました。その際、D さんは、 治療が必要なほどの拷問の被害を受けたそうです。牢獄から抜け出した後、D さんは体から拷問による毒を抜くために病院に駆け込み、緊急で胃跡状とバリウム肝腸を受けたと報告されています。その後も D さんは国家情報局から隠れて母国で生活することを余儀なくされています。また、2013年から2019年の間にアメリカから エルサルバドルへ送還された人のうち、少なくとも138名が殺害されている状況があります。その他にも、エリトリアにおいては、出国に厳しい制限をかけており、許可なく国を離れた者は逃亡者とみなされるため、帰国と同時に逮捕、拘留され、拷問も含めた取り調べが行われ、その後も、 数ヶ月から数年にわたって拘禁され、非人道的な取り扱いを受けることが国連調査委員会により報告されています。また、日本からも母国に送還され、亡くなられた方の事例があります。トルコ国籍のクルド人難民申請者、K さんは1998年に収容を恐れ、自費出国による送還の形で日本から出国しました。その背景には、 1997年までは難民が毎年一人しか認定されない年があり、また収容施設が今以上に劣悪な環境にあるといった厳しい状況がありました。帰国直後、K さんは PKK、クルド労働者等のテロ活動を支援していたという容疑で逮捕され、警察対テロ支部によって取り調べを受け、後、起訴されました。 本人は否認し、裁判中だった1999年に自宅で殺害されました。その事件はトルコ国内でも報道されています。こうした過去の事例から明らかなように難民を送り返すことには命の危険があります。また、一般的に送還された人の状況を把握するのは大変難しく、送還先で迫害の実態が明らかにされているのは 一部に過ぎないということにも留意する必要があります一方日本で相関を何とか免れて難民認定された方もいらっしゃいますエチオピアから2007年に日本へ逃れた A さんの例を紹介します野党のメンバーとしてデモなどに積極的に参加していましたが 次第に当局に目をつけられ、二度にわたり逮捕、拘留されていたそうです。大金と引き換えに釈放されたものの、いつまた捕まってもおかしくない状況で出国を決意、最初に観光ビザが降りた日本へ逃れることになりました。成田空港に到着しましたが、エチオピアのアムハラ語しかわからず、所持筆金が日本円に換算すると十分にないことから、 持っていたビザでの入国を拒否されてしまいました。空港で収容され難民申請をしましたが、数日後に再び空港へ連れて行かれてしまいます。送還されそうになっていることに気づき、力の限り泣き叫び抵抗したことで送還は中止になりました。しかし、収容施設に戻され、そのまま収容された期間は計1年以上、仮放免されましたが、 難民申請の結果が不認定となり、再度収容されます。強制送還の恐怖は消えず、過度のストレスで耳が聞こえなくなったり、記憶障害にも襲われました。難民として保護してほしいと、二度目の申請をして、送還も間際で止めることができました。ただ、再申請もあっけなく不認定になりました。しかし、弁護士とともに裁判に訴え、 来日から3年後の2010年に勝訴そして難民として在留が認められることになりました。もし A さんが送還されていたらどうなったのか、まさに命の危険に直面した可能性もあると考えます。難民認定とは、迫害の危険を逃れて、日本へ逃れた人を救うことができるのか、まさに命に関わる手続きです。だからこそ、 失敗が許されないですし、その手続きが完了するまでは、国に送り返すことなく、日本で審査を行う必要があります。これは繰り返しになりますが、人の命がかかった手続きだからです。冒頭で伝えたように、難民、難民申請者の送還は、命の危険があるために禁止されています。 日本の難民審査には、これまで話してきたように、課題が多く指摘されています。日本では、難民認定の実務を、出入国在留管理庁が担っており、難民を保護する、助けるというよりは、管理する、取り締まるという視点が強いと言えます。国際史基準と比較すると、誰が難民かを決める認定基準や、公平性、 透明性を確保した手続きの基準も不十分です。そのため、難民不認定となった人も含めて、申請中の人を送還することは、命の危険がある人を送り返すことにつながる危険があります。適切な難民審査がなされてない以上、相関についても司法など別の機関が入ることなく、すべて入管庁だけで決定できる日本の強制送還に対しては、 国連からも改善が求められています。日本ではこれらの難民審査の改善がまず図られ、難民の人たちの命が確実に守られる必要があります。A さんのように本人の努力やさまざまな運、偶然によって左右されるものであってはなりません。難民の人たちを命の危険がある祖国へ誤って送還するリスクを 限りなく減らす仕組みづくりが求められています。今、日本では、相関について大きな見直しがされようとしています。簡単に言うと、いろいろと条件はあるものの、難民申請中に相関して良いとするための法改正の提案、具体的には入管法の改正案が昨年、 国会へ提出されました最終的には廃案となりましたが、昨年に提出された入管法の課題を難民を支援する立場から詳しくお伝えします。これまでは難民申請手続き中は国は難民申請者を送還してはならないとしてきました。それは先ほどからも述べているように、国に送り返されたら命の危険にさらされるという手続きをしている最中に、 その人を飛行機へ乗せて故郷に送り返すことは取り返しがつかないからです。しかし、その原則を政府は変えようとしました。条件はありますが、3回目以上に難民申請をしている場合には、難民申請中は送還を停止するという法律に書かれた決まりを変えて送還してよいとするものです。これは非常に問題で、なぜなら、 一回目の難民申請で適正な判断がされないため本当に難民として被護を必要としている人でも難民申請を繰り返すほかないからです実際に2010年から21年の間で難民認定された377人の中で複数回で認定された方は 7% に当たる25人おられますまた人道配慮により 在留が許可された1906人のうち複数回申請は 29% にあたる548人です。そのうち昨年難民としては認定されないものの難民申請を経て日本への在留が認められたアフガニスタンの方は6回目の難民申請をされていました。また最近ですが16年間3回目の難民申請で在留を認められた ミャンマーのロヒンギャの方もおられます。昨年廃案となった入管法改正ですが、政府の方は大臣の記者会見などでも改正に取り組む考えが示されて意欲を見せています。法改正が昨年と同様の課題を持ったままで実現すると難民申請中に国へ送還されてしまう危険があります。 このような入管法改正案が再度国会に提出されるかもしれないという状況に対して私たちは何ができるでしょうか法律を審議するのは国会であり国会は選挙で選ばれた人たちによって構成されます私たちの社会が選んだ代表に声を届けるのは私たち一人一人ができることですですので課題を感じているという 皆さんの一人一人の声を SNS や様々な形で発信していただけたらと考えています。言葉の壁や様々なリスクから声を上げられない難民の方々も多くおられます。日本で暮らす一人一人の皆さんに再提出されるかもしれない入管法の課題を知っていただき、ぜひご一緒に考えて発信していただきたいと思っています。